おはようございます、ジャン君ってね、ジャン君、ジョンじゃん、あでも英語読みするとジーン君、はい、ジャン君、フランス読みなんてなんでうちフランス読みしてるのかわからないけど、ジャン君、それはおまご外国党から取ったジャンだからよ、ジャンバルジャンのジャンだよね。 自分ジャンだよ、うんね、ジクン。なんか中途半端な乗り方なんだよ。<笑>後ろ足が<笑>かな まだ下についてる。じゃんけん。完全には乗り切ってないですよ。じゃんんすじゃいはい。う ん, んく、ね。朝ごはんを作りに行きたいんだな、じゃんけん。降りてくれないといけないんだな。 ここも取れたか、ね、あ, あ、乗ったあ、んちゃんんだ途端にここにまだ半分しかたたんでないんだよンちぽんンちゃん。なんでたたんだ途端に乗るのさあ、じゃんこん降りたから一回に降りてきます。30分後ぐらいには戻れるかと思います。ぽんちゃん。行ってきます。 じゃんポンんんちゃん夜寝る時間になりました毎日毎日「おはよう」から「お休み」までの動画が続いておりますが日常が何か変わったことちょっと真面目に仕事のえー、ことを考えることぐらいですかね仕事仕事